それでは今日の計算数学1の授業を始めたいと思います。で前回は、えっとまあ、有理数演算の乗用感への埋め込みですとか、それから、えっとまあ、有理数の復元といった計算を、拡張ゆっくとご情報を用いて行う方法についてあの解説いたしました。でえっと、今日はですね、そのまあ、引き続き、拡張ゆっくりとご情報、それから今回は特に拡 えー、と中国中央アルゴリズムですね。の、えー、と応用としまして、モジュラー散歩というのを紹介したいと思います。であの具体的な話に入る前に、まあ、モジュラー散歩のまあ一般的なその内容について紹介したいと思います。でこれは別に数学的にです、ね、厳密にモジュラー散歩はこういうものであるという定義というわけではないんですけれども、 その主にその多倍長を扱うアルゴリズムでそのあの 法, 法を使ったですね、そういう乗用感情の演算でいろいろ工夫しているというようなアルゴリズムを一般に構想しています。で、えーとまああの、よくある場合ですと、そのまあ、アルゴリズムで扱うその、まあ、絶対値の上階をまず出すわけですね、に対して、えーとまあ それをの2倍を、がよりも大きいような N. をまず求めます。それから、うんと<咳>。まあ、中国重油定理を使ってですね、その、あの、もともとは、あの、大きな。数を扱う演算を、その、より小さな方での、重油管での演算に置き換えて。で、えー、っと、で、まあ、あの、ただ、その、重油管で。 えー、と係数を小さくしてしまうと、その、えっ、ー、と、一対一作用にはなりませんから、そうすると、あの計算結果があの必ずしもあの正しくないわけです。それは限らないわけですね。そこで、えー、といくつかその法を、異なる法を用意するわけです。で、えー、具体的にはここにありますように、その N1 から Nk という、まあの方、稽古の法、形種類の法を用意しておいて、で、そ, のそれぞれの法で、その、 係数のを取ってでその世界で、乗用感の世界で、それぞれアルゴリズムを実行して、何らかの計算を行うと。で、最後に、その、中国乗用定理を使って、その、まあ、その、今ですね、えっ、ー、と、もう使った N1 から Nk のその方の積の、まあ、N を法とするような、あの、二を復元するということをします。で、その際に、その、大事なのは、その、ここでは、ここでのその、解というのは、あくまでもその、 使った方の積のモデル N での解ですので、これがその整数解、もともとの与えられた問題、整数上で与えられた問題に対する整数解に一致するように、この N を十分大きく取る必要があると。で、でそのために、一応このステップ2にありますように、あらかじめそのアルゴリズムで出てくるその数の絶対値の上階というのを見積もっておいて、それを十分大きく上回るような、その、まあ、ラジ N を あの求めておきますで、このラージエンに対して、えー、とこの そ, のそれらの席がですね、そのラージエンに等しくなるような、より小さな方を、まあ、あの定めるということで、その、えー、とポイントとしましては、えー、とこの方法をですね、そのまあ、計算機上ですと1ワード程度に小さく取っておけば、えー、そこでの乗用感での計算っていうのは、あのなんでしょう、単精度での あの係数を扱うわけでですので、まあ、効率は良い多倍調で使えるより効率は良いと。で、えー、で最後にその、まあ、大きな方で の, その解を復元することでその、まあ、多倍調での計算を効率化を図ろうというのがこの、まあ、モジュラー算法の主なアイディアです。で、まあ、その中で今日はですね、その行列をそのに対するそのモジュラー算法というのを取り上げたいと思います。 えー、とテキストですと、64ページにあります、セクション 4.9 の行列積の方計算というところを扱いますので、えー、テキストをお持ちの人は、あの そ, そこも見ながら、あの確認者が進めてください。で、えーと、ここでやることは、その多倍長数をあの成分に持つ行列の積の計算です。で、えー、と A と B をその整数の えー、成分に持つ M 次正方行列としてその AB 席 AB を計算するということですので、まあ、あの数学科3年の我々皆さんからしますとその非常に単純なあの、まあ、基本的なケース無理の計算なわけですね た, ただの行列積ですから、えーまあ、あの線形代数の1年生のほぼ最初のところで、ね、あの学ぶ内容ではありますで、えー、と一応ですねあの表記がちょっとちょっとあのこの授業を特 特有のもののもでですす確認しておきますと、えー、これあの C のカッコ RT って書いてあるのこれ RT 成分ですね。RT 成分をこう書きますので間違えないようにしてください。で、A と B についてもこれあの A の RS 成分と B の ST 成分という意味です。で、えー、この式はもちろん皆さんパッと見てわかると思いますが、あのこの えー、と行列の上の定義ですねこの RT 成分の乗算の定義なわけですで、まあこ。こういう計算を、まあ、あの行うんですけれども、じゃ あ, あのこれをですね、その問題になっているのは、も、うん、ともと、まあ、数学的にはこれ、えー、と A と B の各成分は整数ですので、あの整数の加減上場があれば、加減乗算があれば、 あの何も問題ないんですけれどもあの計算機上ではそのこれ AB と各成分がその多倍調整になっているという点に、まあ、注意します。と例えば、えーとまあ、行列の時数が、まあまあ、数十字とか数百字のような行列 で, で各成分が10進、まあ、で100桁とか200桁とかっていう場合ですね。でそうする と, と まあ、そういう100桁や200桁の数の加算や乗算というのはまあ非常に手間がかかるだろうということはそんなに想像に難くないと思うんですけれどもそれを効率化しようという話ですでそこで、えー、とまずですねこれこの行列の乗算をですね素朴に多倍長数の加算や乗算を用いた場合の計算量を見積もってみたいと思いますで、えー、とまあこの式なんですけれども えー、とまず、条件としましては、のこの行列 A と B の各成分の絶対値の最大値をまあ M, M としましょう。えー、とここにありますように、A と B の各成分の絶対値の最大値を M としまして、それからえと L をですね、の M の長さとします。えー、と長さというのは、この授業のだいぶ前の方でやりましたけれども、 えっと、多倍調数で表したときのワード調ですね。この、じゃあ、この、えっ、ー、と、M、M が何ワードで表されるか。すなわち、この A、行列 A と B のその各成分というのが、たかだか、その何ワードの多倍調数で表されるかっていう、えことを、えっと、見積もっておきます。で、えっ、ー、と、そして、このときにですね、その、まあ、じゃあ、この、計算で扱う数がどのぐらいの大きさになるかということをまず見積もりますと、 まずここで、の A の1個の成分、それから B の1個の成分をかけますよね。かけ算を行った場合 の, その大きさの上階というのは、もともとの成分がの絶対値が M 以下ですから、それのかけ算の 上, 上限上は m 二乗になるでしょうということですね。それから この C の, その RT 成分を計算するには、この A の RS 成分と B の ST 成分の積を、ここにありますように M 回こう加算するわけですね。そうすると、まずその1回のこの A と B の成分の乗算の際の数の大きさが M の2乗で抑えられたときに、それをその M 回 を加えますのでそうすると、この C の RT 成分っていうのは、えっ、ー、と、M の2乗をかける s m a l l m の大きさで上から抑えられるということに注意しておきます。で、これを、あの m、m' というふうに置いておきましょう。で、それから、えっ、ー、と、まあ、今回の計算では、その、small m、small m っていうのは行列の次元ですね。この行列の次元が、えっ、ー、と、ここで扱う成分の大きさ、large m より、 はまあ小さいだろうと。まあ、等しかもしくは小さいだろうという状況を仮定します。えー、っと、これは、んと、先ほども述べましたように、その、大体、んまあ、普通の問題でですね、扱う行列としましては、まあ、数十とか、次元が数十とか数百とか、まあ、数千ぐらいであるに対して、その、成分の大きさは、例えば、10の、んと、まあ、 乗とかですね、数十乗とか数百乗とかっていう場合になるものを想定しておりますので、まあこういう仮定をしてもいいだろうと。えー、ということで、うんと、この M ですね、この行列の、えー、と次元 M の, その長さ、長さっていうのはそのワードとしての縄として表現したときの長さというのも、だ、え、い、ー、大体その、えー、この A と B のですね、各成分の うんとの表す多倍調数の長さで押さえられているということにえを仮定して話を進めたいと思います。で、えー、とこれを使ってですね、まずこ の, あの行列の乗算を行うときの計算量がどのぐらいになるかということを見積もっておきます。で、えー、とまずその各成分ごと の計算ですね、この C の RT 成分を出す計算の計算量を求めていきますけれども C の RT 成分を出すにはまずこの A のどっかの成分 RS 成分と B の ST 成分の積の計算が必要ですね。これは長さ L の多倍長数同士の乗算となります。で えっ、ー、と、その長さ L の多倍調整同士の乗算の計算量はどのぐらいだったかっていうのを思い出してみますと、えっと、それぞれの、まあ、今二2つの数をかけますので、例えば A と B という多倍調整をかけるんであれば、その時の計算量というのは、その A の長さと B の長さの積に比例するということをやりました。ですので、えっと、まず、えっと、1個同士の 長さ L の多倍長数同士の乗算、1回でかかる計算量というのは L2 乗になります、今回。L2 乗です。えっと、A と B の長さはそれぞれ L ですから、そうすると A と B の積にかかる、一回の積にかかる計算量は L2 乗です。で、じゃあその積がですね、えっと、この行列全体で何回登場するかって言いますと、まず、 行列、えっ、ー、と、成分 C の RT という1個の成分を計算するのに、えっ、ー、と、登場する、この A の RS 成分と B の ST 成分の積の回数っていうのは、うんと、なんでしょう、A の A、例えば A と B とあってですね、A の、こう、例えば第1行から1個ずつ取ってきた成分と、それから B の第1列から取ってきた成分を、こう、1回1回かけ出すわけですね。 そうする と,、えー、と、C の RT 成分を1個ここを出すのに、えー、と必要なあの A の成分と B の成分の掛け算の回数というのは M 回なわけですね。で、これを C の, あの全部の成分についてあの、M 回ずつの上段を繰り返します。C の成分というのは全部で M 行 N 列でしたので、m 二乗個あるわけですね。m 二乗個の C の成分に対して、 m 回ずつの乗算を繰り返しますので、そうすると、この行列の掛け算全体に登場する、まず、この長さ L の多倍長数同士の乗算というのは、合計で m の3乗回必要だということになります。でそこで、そうしますと、この乗算に必要な計算量っていうのは、1回あたり L の2乗のものが、えっと、m の3乗回繰り返されますので、えっと、オーダーの m の3乗 L2 乗というふうになります。まずこれが掛け算の分です。 で、次に、と、今度はその、あの、例えば水の RT 成分を出すためには、この M 個 の, この、この A の成分と B の成分の積を、今度は加える操作が必要になります。で、加算なんですけれども、うんと、この加算もですね、その、あ、これちょっと、正確には M3 乗に少し減る項があると思うんですが、 これもやっぱり一つの成分ごとに、まあ、ほぼ M 回の加算を行って、で、それをその C の m 二乗の成分に対して、えっと、M 回の加算を行いますので、その、加算も大体いい M の三乗回行われると。しかもこの場合は、その長さが、m、えっと、M プライムといって、え、こうですね、その、 ここで見積もったその m2 乗×る m モール m という形にしていますけれども、まあ、こういうその長さの多倍長数の加算を、まあ、オーダーの m3 乗回でやるということになりますでそのその m の m' の長さを見積もりますとでこれがここにありますように、まあ、オーダーの l ということになりますで えー、とで今度はその多倍調数、えーとオーダー、長さがオーダー L 同士の多倍調数 の, あの加算に、えー、と必要なその計算量はいくつだったかっていうと、これはあのオーダーの L だったわけですね。これも以前やりましたが、えー、とじゃあ1回の多倍調数の加算に、まあ、オーダーの L だけの計算量が必要だと。で、M の3乗回繰り返しますので、えー、と合計で M の3乗倍の L ということになります。 で、えっ、ー、と、以上のですね、その乗算と加算の計算量を比較してみますと、えっ、ー、と、この中でその、まあ、支配的な計算量というのは、えっ、ー、と、それぞれのべきのより大きい方ですので、えー、この場合はこの乗算の方の計算量が、まあ、より大きいということで、えー、これはあの、素朴な計算を行った場合の計算量が、えっ、ー、と、M の3乗かける L2 乗のオーダーになりますので、でこれを、 中国女優定義を使って改善しようというのが今日の話になります。ここまででしょうか。まず、その、まあ、モジュラ散歩を使って、その、なんかアルゴリズムの計算量、効率を改善しようと思ったら、まずその使う前にですね、その、じゃ素朴に今まで計算していたときに、その、どのぐらいの計算量がかかっているかというコストを、まず正確に見積もっておくということにします。で えー、と次にその中国の定理を用いる場合のその方法をどう決めるかっていう話なんですけれどもうんとえっとまあこ の, あの例えば N を法としたこの乗与の取り方っていうのはいくつかの流儀がありますえっと一つはえと0から N-1 までのその皮膚の整数を使うという方法それからもう一つはその負の数も使ってですね だいたいマイナス2分の n くらいから2分の n くらいまで、その0を中心として、あの、n この、あの、弦を使うという方法、2つあります。で、ここで、あの、確認しておくことは、その、上の、えっ、ー、と、この c というのは、えっ、ー、と、先に言った、その、皮膚の整数を使って、0から n マイナス1の整数で、上位を表したもので、 下の c' っていうのは、あの、この後の方に述べた、ゼロを挟んだ形の常用を使ったものとしましょう。で、この時に、えっ、ー、と、この、この 4n がですね、先ほど出したその行列 の, あの成分の上階2ムを超えるならば、えっ、ー、と、この両者の方はまあ一致すると。同じように扱って構わないということを一応確認しておきます。で、 えっ、ー、と、それは、あの、なんでそういうことが成り立つかっていうのを一応説明しておきますと、えっと、まず、うんとこの両両者ののこの C っていうの、そう、C、ムっていうのは、まあ、N をえ法としてまあ合同であるということですから、まずこの C と C' の差というのは、あの N で割り切れるんですね。まあ、これ合同式の定義ですから。で、えっと、一方で、この、 えー、この c の方がですね、えっ、ー、と、m' より小さい、い絶対 m' より小さいということからですね、その、あごめんなさい。えー、とこの時のその、まあ、条件式を使うと、えー、この c と c' の差というのが、あの最終的にはこれ、n 以下で抑えられるということが言えます。でこのことから、 えっ、ー、と、C と C' の差が N の, の倍数で、かつ、その差が N よりも C に小さいということですので、そういう両方の条件を満たす数っていうのは、まあ、ロであるということで、えっと、すなわち、この C と C' が先ほどの、こう、別々な決め方をしましたけれども、まあ、実質的には同じものだということが言えます。ということで、その、この中国中央三法に使う法としては、えっと、この N がですね、 えー、と先ほど、その行列の、与えられた行列 A と B の、うん、と絶対値の上階と、それから、えーと、今考えている A と B の次元 M を使って、まあ、こういう M' という数を求めたんですけども、まあ、その2倍を超えるようなものとして、まあ、方 N を取りましょうということにします。それから、乗、えー、用化の源は、マイナス2分の N から2分の N の範囲で求めます。 まあ、これはあの実装などによって、このどっちが不等号でどっちが等号になるかっていうのはあの若干異なってきますけれども、まあ、あの、それは状況に応じて、あの、ちょうどいいものを取るようにしましょう。で、あとはそうですね、中国定理を求めるには、うん、使うには、この N1 から NK という法を定める必要がありますけれども、えっと、もともとの条件は、N1 から NK の積が N に等しく、かつ、 えー、と Ni と Nj はあの互いにそうだというものをあの使います。で、えっ、ー、と、まあ、互いにうという条件があの満たされていれば、その、まあ、素数でなくてもいいんですけれどもあの、実際の問題を解く上では、よくやられるのはの、まあ、素数を最初からプログラムの中で用意しておいて、で、n が与えられたときに、えー、じゃあ、どのぐらいの素数を用意すれば、まあ、N 個の条件を こういう条件を満たす N になるかということを、まああのー、求めるというのやり方がよく用いられます。えー、それからあとその、まあ、結構ですねいろいろアルゴリズムをデザインするには決 め, ること決め事が決めなければ事前に決めておくべきことがいろいろあるんですけれどもじゃあ法の個数を一体何個ぐらい取ったらいいのかというのもまあ問題なわけですね。で えっ、ー、と、その個数なんですけれども、えー、と今回はですね、えーと、この N1 から Nk は、あのーな、なるべく、なるべくというか、単精度の素数ということにします。えっ、ー、と、なぜかというと、まあ、あのー、原理的には、その、さっきのあ、この上のこの条件を満たす、えーと 素, まあ、素数なら何でもいいわけなんですけれども、今回の目的は、えっ、ー、と、 まあ、計算の効率化なんですねで、えー、とどこをどう効率化したいかっていうとその多倍調の整数演算をやっていた部分を単精度の整数演算に置き換えてでそって単精度の整数演算だけであの途中の計算を進めたいということですのでそうすると徐々感の中の演算はあの全部係数単精度でやりたいということですのでここではその、えー、と N1 から Nk として単精度の整数を取ってきて その席がこの条件を満たすようにしたいというわけです。そうしますと、えーとそのまあ、この条件を満たして、かつその必要最小限の大きさになるようなその素数をと何個取ってくればいいかという話になるんですけれども、それもあのこの数の長さを計算していきますと、えー、と今こ の,、えー、とこの L の長さというのがそのこれから用意する え、素数、稽古の素数の長さの和に等しくなっていまして、まあ、それがちょうど K なわけなんですが、え、これが大体、その、あ、これがですね、大体じゃなくて、これがその、えっ、ー、と、その、我々が、あの、と課している条件ですね、この、えっ、ー、と、ムの長さのオーダーになってほしいということでしたので、 でこの m' の長さはもともと先ほどの議論であのオーダーの L として与えられていましたからそうするとえ、じゃあこの素数の個数 k もあのこの L のオーダーで与えればよいということになります。で、え実際にそのアルゴリズムを作っていきましょう。で、えー、とこれはまず入力としましてはその A と B という行列を入力してで 出力としてその積を得るわけなんですけれども、入力の各成分の絶対値は M 以下であると。あ、みまんここではちょっと、統合が抜けてしまいましたけれども、これ統合に入ってもいいことにします。M 以下にするということにします。で、最初のステップではまず、その中国重要定理を使うための、に必要なあの法となる N1 から抜けを求めます。 そのために、この A と B の係数の絶対値と、それから次元からですね、この M' を求めてで M、M' の2倍を超えるような N で、かつ、N1 から NK ですね、この積が N に等しくなるような、こういう N1 から NK を求めると。しかもこのときは、N1 から NK は単整度の素数にしておきましょう。 で、えっ、ー、と、次にやっている内容は、あっと、これ、皆さん、お分かりになるでしょうか。えっ、ー、と、ここにありますのは、その、えっ、ー、と、A の RT の i ですね。AI の RT というのを、そは、その A の RT 成分を、あの、Ni で割った、まあ、乗与金ですねで。B の、BI の RT についてもそうです。ですので、ここでは、 そのまず、えっ、ー、と、行列、与えられた行列 AI と BI の、その、法 NI を法とする乗用を取っている計算になります。で、えっ、ー、と、法の NI は、あの、I が1から K まで合計稽古ありますから、その稽古分を繰り返すということをやっております。で、えっ、ー、と、ステップ3では、えっと、これは、あの、行列の、あの、 乗算なんですけれどもうんと、えー、これをですね、この、NI ごとにその、この行列の乗算を行います。で、ここで書き忘れたんですが、これ本当は、これ行列の成分 AI ですね。AI でしてから BI ですので、えっ、ー、と、書き換えておいてください。で、えーと、ここで注意していただきたいのは、 あのここでの行列の乗算はすべてあの単整度で行われているということです。えっ、ー、と、これ、モード NI の方法とするその演算ですので、あのここで の, その行列 CI の計算はすべて単整度で行われています。で、最後に、えっ、ー、と、この、えー、と NI を方とする、N1 を法とするその行列の席から、それから NK を法とする行列の席まで、その稽古の あの行列ののが得られましたの で, でその稽古の積の各成分をあの中国十王三法を使ってあの元の整数上 の, あの C のですね RT 成分に復元するということを、えー、やりますえちなみにこの R と T の, あのループは何かっていうとこの RT 成分ですね RT 成分を RT が1から、11から MM まで全部、あの行列の成分だけ繰り返すということをやってですね。で、えっ、ー、と、あ、そっ、えー、最後、これは、あのー、これ成分つけるのは正しくなくて、最後は C を返せばいいですね。ちょっとここも直しておいてください。えー、ここまで、よろしいでしょうか。じゃえっ、ー、と、次にですね、その、こういう計算を行って、その計算量がどれだけ改善されるかというのを、 見ていきますでまず、えーと、ステップ1なんですけれども、えー、とこれはですね、あの結論としてはあの計算量には関係なくて、でステップ1はそのあらかじめ求めておいた素数を当てますので、まああの、新たな計算はないということにしておきます。で次に、えーと、ステップ2のこ の, あの行列 A と B のですね、その NI をこう とした常用からななるる行列をあの求める部分なんですけれどもえとまずこれ、ループが三重になってますので、そのループごと の, その繰り返しの回数を見ていきますと、まず、一番外側のループは i に関して、i が1から k までのループを警戒繰り返していますが、これはえと k、k というのはさっきやりましたように、その n1 から nk という異なる項を何個取るかという個数だったんですが、 これはさっきの議論から L のオーダーになりますということも言っているので、ここのループの数、回数は L のオーダーとします。で次に、R と T がそれぞれ1から M までの繰り返しになりますので、これは合計で m 二乗回のループが発生しているとわかります。で、ここで次に、その、 中のこの下の演算ですね。あと中の下の演算なんですけれども、これはあの長さ L の多倍調数を単精度で割るという演算を行っておりまして、でここだけはあのこの授業で詳しく今までは述べていませんでしたので、一応こうなりますだけここで説明しておきましたけれども、しておきますけれども、これオーダーの L の計算量になります。ということで、えっ、ー、と、 ステップ2の合計の計算量がですね、えー、M2 乗かける ×L2 乗のオーダーになります。ここまでいいでしょうか。で、えー、と次にその、実際に行列式を計算する部分を見ていきます。で、これもループごとに、あの、繰り返しの回数を見ていきますけれども、最初の、えっ、ー、と、ループは、え、軽快ですので、これオーダーの L ということになります。 で、えっ、ー、と、その中の2つの r と t に関するループも、えっ、ー、と、先ほどのステップと同じく、まあ、m 二乗回のループになります。で、この中の、あの、行列の乗算なんですけれども、えー、これは全部単精度の、あの、計算を行っておりまして、えっ、ー、と、まず、あ、これは普通の行列の乗算なんですよね。で、えっ、ー、と、各、ここの、えっ、ー、と、このシグマ1個を計算するときに、 えっ、ー、と、乗算が m 回と、それから、あの、加算が m-1 回、えっと、行って、この ci の rt 成分を計算しておりますので、これは全部で合わせて、オーダーの m とまとめられます。ということで、ステップ3の合計の計算、計算量の合計は、えっと、オーダーの m3 乗 L ということになります。で、えっと、第4ステップ の, その中国女王三法なんですけれども、まず、あの、 外側の r と t に関するループで、これはあの m 二乗回ですね。だから、行列の各成分回だけ繰り返すということをやってますので、m 二乗回のループが発生します。で、えっ、ー、と、で、次の点も、あの、この授業では詳しく扱いませんでしたので、ここでこうなりますだけ説明しておきますけれども、えっと、中国中王三宝の あの計算量っていうのは、いろいろ評価がありまして、これは法 の,、えー、の N1 から Nk までの積 の, あの2乗のオーダーになるということが知られております。で,、えー、とですので、この場合です と,、えー、と N1 から Nk の積の N の2乗のオーダーなんですけれども、えー、この、えー、と N というのがあのオーダーの L でしたので、 えー、とここでの中国女三宝の計算量は、あの、オーダーの L2 乗の評価となります。で、以上で、ステップ4 の, あの計算量の合計は、えー、M2 乗× n 2乗のオーダーという評価になります。で、えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、一応ですね、計算量の合計をステップごとにこう見ていきますと、うんとこのステップ2とステップ4で、えっ、ー、と、M2 乗 L2 乗というのが出てきて、それからステップ3で M3 乗 L というのが出てきますので、 最終的にはこの、その和ですね。こういう評価になります。で、えー、その下にですね、従来 の, あのアルゴリズムの評価ていうのを比べてみますとですね、うんとまず一つ目の項では、その、の L2 乗が L になった分だけ、あの早くで、効率が良くなっていると。それから二つ目の項に関しては、この M3 乗だったのが M2 乗分になっているだけ、まあのまあ、効率的になっているという、 あの結論が得られますここまででしょうか。で、えっ、ー、と、まあで、今回の例題としまして、まあ、テキストには、例の 4.70 という例題がありますので、これを見てみましょう。ね、まあ、あの、多倍長を、あの、使うという本来の趣旨に比べると、ずいぶんその項が小さいことは小さいんですけれども、非常にこういった例でも、あの正しく、その、 あの計算があのできるとというところを確かめてもらえればと思いますでここではその、この、こういうふうに与えられたるとその A と B、行列 A と B をですね、掛け算を、えーとまあ、中国所有算法を使って行いますという話なんですが、えー、まず、えーと、A と B の, あの各成分の絶対値を見ていきますと、その最大値が12と な, なっておりまして、それから、えーと、行列の次元が3ですから、そうすると、その、 こう出すためには、この m2 乗かける ×m の2倍を計算するわけですね。まず。そうすると、これ864になります。で、864より大きな n で、かつ、その、えっ、ー、と、n1 から nk という互いに素なあの数の積で、n に等しいものを使うということですので、えっ、ー、と、この計算例では、えっ、ー、と、法として9と10と11という、 その連続する3つの整数を用いて、N は990というふうに設定しております。もちろんあの、860より大きい N になるような、そういう素数の積を使っても構いません。で、でそこでまず、えーとやっと、計算例で出ているのは、その、まあ、行列 A のですね、九を法とする乗用、まあ、からなる行列、それから B をのモード Q の行列を出しております。一応、あの、先ほど、 法の乗用感の弦の取り方で言及したように、ここではその各成分をマイナス4から4の範囲で表していることに注意してください。で、モ、えード9の乗用感の部分では、このような形でその行列、まず AB の乗算を行って結果を出せます。で同じようにして、えー、と10を法とするその乗用感で の, その行列 AB の乗算、それから11を法とする 乗用感での行列 AB の乗算も行われます。で、最後に、えっ、ー、と、この3つのですね、乗用感でのその行列 AB の乗算結果から、えっ、ー、と、中国乗用算法を用いて、その各成分を復元することで、えー、この、あの、行列 AB を得ることができるというのが、まあ、この計算例ですで。ここまで質問ありますでしょうか。でしょうか。はい。 ということで、えーと、今日の授業ではその、まあ、モジュラー散歩についてあの、まあ、概論を紹介しまして、それから、まあ、その一つとして、中国州散歩による、まあ、行列式の計算の効率化について、えー、紹介いたしました、えー。というわけで、一応、あのひとまず今日の講義の部分をこれで終わりにしていと思います。お疲れ様でした。